こんにちは黒田一です今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロのテンポ120のやつ。カラオケを作って一応100で、いろんなお悩みのところをご説明したんですけど、今日120で、相手のソロをいかにこう受け取るかっていうところをやっていきたいと思います。えー、ドラムソロで、えー、今、ターム A っていうやつだけを使って、 もうとにかくいろいろ使わなくていいよ。とりあえずそれだけでとりあえず組み合わせてドラムソロしなよっていうの、それもありですね。それは前半のアドリブから後半の続き、自分のフィーリングで続きを歌うって感じです。で続きを歌うときに相手と会話してる場合ですよね。でその時やっぱりこう、相手がなんかこう、えー、今日は映画に行ってき昨日映画に行ってきたんだって言われて、で全然違う話を、えー、僕は読書が好きなんだ。でまあ、これはこれでありだと思うんですけど、 映画行ってきたんだっていうところの中の映画の一部分を取って全部だとダメですよ。僕映画行ってきたんだあ。映画行ってきたんだ。えー、その、えー、トップガン見てきたんだよ。あ、トップガン見てきたんだ。友達と行ってきたんだ。友達と行 っ, ってきたんだね。っていうふうに振っていると全部同じだとダメなんですよね。どっかの一部分に食いつくっていうのがすごい大事です。えー、トップガン見てきたんだっていうふうに言われたら、あ、トム・クルーズ。じゃあトね、トム・クルーズ僕も好きなんだよっていう。それだとこう、一部分の中の その、表面的なものは繰り返してはないけど、内容にちゃんとこう特化して喋って繋げてる感じ。で、その、映画に行ってきたんだって言われたら、誰と映画に行ったのって言った方に食いつくのか、どんな映画見てきたの映画の方に食いつくのかっていうところがポイントですね。で、こういったところをちょっとずつやっていきたいと思うんですけど、じゃあ、えー、まずその、えこの、これをどういうふうに受け取っていくか。で、最初のフレーズちょっと聞いてみると、 カッカーっていうフレーズ。これがすごく印象に残ったのね。カッカッカーっていうところが気持ちよかったので、タッタッタとタッタタ。まあこれクロススティックですけど、クロススティックしながらこういう風にやると。で、これ、えー、よくやる。えー、シンコペーションの後の受け答えするときの定番です。この裏拍から、これ右左左右左。僕はタスクタタ左右右左右。で、ここで着地する。裏から表。 受け取っってて表に流すってことねでタートでタタタードタチャッチャータツクタタドンタタドタドタチャッチャッチャッチャーっていうのをこれ引き伸ばしたねタットタード タ, ドタチャッチャッチャッチャーでまた同じようにこれはえー、っと左右右左でもいいし右左右左これアートブレーキは右からいきますタッタタっていう感じですね どっちでもいいと思うんですけど、こういうふうに作ってみました。なので、これで受け答えしてるように感じるかななんか、こう、演奏してる本人も、やっぱ、うっかっかーってやったものを、あ、拾ってくれてるんだなーって思うと、次は何をしようかな、とか、この違うところを拾って話を展開してくれたりする。もう一回同じところを、うっかっかうっかっかうっかっかっ か, っ, かってやってくれたりすると、なんか、まあ、 わかりやすく、こう、ええー、なんていう、インターフレイしてる感じがするじゃないですか。やっぱりこう、自分が持ってきたものを相手とは関係なくただただそれを演奏するっていうのも、それもまあ、まあ、リズムが崩れなくありですけど、それだともう一つ面白くないので、そこをやっていくって形ですね。 はい次2個目のフレーズ聞いてみましょう。これ。 タダーバランチャンタラララッタ。これ曲は、えー、エイドレーンのコード進行でやってるんですけど、えー、っと、これは、えー、I'm Beginning to See the Light っていう、えー、これもエリントンの有名な作曲の曲ですね。ダーバランティンタラララッタっていうのを引用してるっていうのがわかると。あ、同じエリントン曲の曲の違う曲を引用してるんだな、こいつやるなって思うわけじゃないですか。で、そこをこのちゃんとドラムで受け取って。 タタタンタんン タ, ッ タ, ッ タ, ッタッドンんンゃャーみたいな感じ。で、ちょっと、タダ ッ, ッタのとこ、タッ ド, ッドッンどんじゃんンここ好きなんですけど、この203年の、これもうこれターム X って勝手に名前付けてるんですけど、<笑>えこれターム、えー、タームの、えー、E がで、の変形で出てきますね。これタッドントン。 で、つくた、たかと、とこと、とこと、とこと、たつくた、たたと、と、と、と。っていうふうな感じ。これをやってから3連で繋げたんだよ。そしたら向こう3連で答えてくれるのか、これをもう一回もじるかもしれないし、次の全然違う話題に行くかもしれないし、って感じになるんですね。えー、じゃあ、えー、こう、やりとりが分かるかどうか聞いてみましょう。 ですねこの中で何回も「うかっかっか」って「歌ったった」「うかっかっか」203の裏ですねさっきのこれと似てるんですけどこれが出てきたんで「うかっかっかっかっかっか」ここでスニアに変えてここからスニアで切り替えてこれフィリーズめちゃくちゃやります、ね、途中でなんか場所を切り替えていくってやり方をするんですがなので。 パドントンドンドンドン、え、タドンドンドンドンドン、カウカカカ、ドン、タッ、シンコペーションする。そしたら、シンコペーションの受け答えは、これでも、さっきのこれでもいいけど、えー、裏から受けるとしたカカタート、タート、タツクタツ、タタタト。これは、えー、っと、ここまでは3ストロークでやってます。これフィリーがよくやるやり方ですね。えー、っと、こうね。で、 ここにアクセントを置きたかったこれ3ストロークだとこう手交差しちゃうんでこのまま3ストロークっていってもいいですけどねこれでもいいけど僕だとこのフレーズのイントネーション的にはこっからオルタネート交互左右交互に行った方がこの雰囲気は出しやすいかなって感じで演奏してみましたえー聞いてみましょう で、最後のフレーズですね。タルバリーバリーのところから、タルバリーバタドット、タドット、タドッドジャッジャンって感じで僕は歌ってみました。なので、どっか引用してるわけじゃないけど、えまあ メロディーに戻るための定番のスローダウンフレーズですね。パートンとシンコペーションをして一回着地して。裏から吐いてシンコペーションして一回着地して。それを、えっ、ー、と、このスネア、ハイタム、フロアタムって場所を変えていくのね。だから、ラトット、パタトット、ドトットかト、カカッチャーン、タタン。ね。パターンの時はこうやって書いてますけど、これ左手で押さえつけて、上で叩く。 やりますねっていうやり方ですね定番のスローダウンフレーズということです、えー、聞いてみましょう はいというわけで、えー、本日の内容は以上になります、えー、ドラムソロのテンポ120のところでもし試していただければいいかなと思いますけどこれを、えー、同じフレーズで、えー、まあこれ120のアドリブに対して、えー まあ、答えたやり方。僕なりの答えたやり方なので、参考にしてもらって、ええー、多分カラオケが出てくると思うので、このカラオケを出してもらいながら、実際にこの120のところはね、多分ね、あの、ええー、詳細の欄のところに120ってピッて押してもらうと120のところ始まるようになって、何回もそこ巻き戻しできるようになっているので、ええー、それで何回も何回も巻き戻しして、これの練習をしてもらえばいいかなと思います。これをそのまま別に100のテンポとか、120、130、140、160、20ずつ上がっていくので、他のテンポで練習してもらってもいいですし、 こういうのを自分の中にボキャブラリのストック。だから要は、えー、向こうのことを受け答えをしている、こう受け答えをしているっていう形から、今度はこっちがそれを発信していく。要は、えー、I'm beginning to, this, to see the i g h t これも、タタたタん ン, ンタたリーだったってちゃんと歌いながらやってると、ニュアンスがそうなってくると、相手が、お I'm beginning to see the i g h t じゃないかって言って相手も弾いてくれたりとかするとニコってなるわけです。演奏中なんでニヤニヤしたりとかニコっとしたりとか顔見合わせてるんですかっていうとこういう発信したことを受け取ってくれたりとかそれがうまくいかない時も笑ったりしてるんですよね。あ、あ、うまくや り, やり損ねたので分かる気持ちはっていうところで笑ったりしてるわけですね。というところがジャズの面白いところでこういうインタープレイっていうのがすごく幼稚だっていう人もいるかもしれないですけどこの まずはセッションでインタープレイできることをね、えー、こういうことが大事です。わかりやすい絵からだんだんこう抽象画に変わっていくのと一緒で、まずはわかるものが描けるっていうのがやっぱ前提じゃないですか。ピカソもやっぱ青の時代とか綺麗な絵を描くし、画力はめちゃくちゃありますよね。だけどああいう絵になっていくっていうのはありだと。ショーターとかもそうですけど、もうすごくこ う, こういうことやってないように見えるんですけど、実際に セッション版とか聞くと未だにそういうやっぱ引用いっぱい使ってるし、あの、うい人ってやっぱり引用いっぱい知ってますね。で、知ってるけどやらない。要はだって、スタジオ版なんかの場合だったら自分たちのこの、要は発表の場所だから誰もができるような引用はしないわけですよ。だけど、実際にセッションに行くと、やっぱり引用から始まっていくというか、 そういいっったものをやっぱりすする人がやっぱ多いですよねね基本的には、ね、全くそういうの嫌いっていう人もいますけど基本的に9割方の人はどんなに有名な人でもやっぱそういうと僕もいろんな人とセッションしましたけどやっぱそういうこうあのあよくあるフレーズやっぱ使うんだなとかああこういう定番のフレーズはやっぱ絶対やっぱ出してくるんだなっていうのはやっぱものすごくありますねなのでそういうこう考えずに演奏してるんだよっていう人もやっぱいらっしゃいますけど いや、めちゃくちゃ考えてますからね。やっぱりあの、ショーターの自伝読んでも、アマイルスの事例読んでも、やっぱり演奏中にいろんなこと考えて演奏してるので、やっぱりこう、出ないといいものなんてできないですからね。やっぱり緻密に理論で組み立てた上に感情が乗っかってる。感情だけだと伝わらないんですよ。だからやっぱり緻密にちゃんとこう、やっぱり理論で組み立てていった上に、やっぱり乗っかってるものが、あの、感情なので。 感情、マイルスなんかは組み立てもパーフェクトだし、感情もすごいし、音色もすごいし、やっぱ、その、すごかったんです、だからやっぱ飛び抜けてるんですけど、で、まあ、そういう形でやっていくので、まずは、こう、セッションに行った時に自分が楽しくなる手法としての一つの方法だし、これはやっぱ定番の方法なので、こういったものをちょっとずつまた、テンポごとのソロで解説していきたいと思います。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。